じゃあきなみちゃんね、うんえー、シチュエーションはこちらですカバンの中に恥ずかしいものが入っている時に職質を受けてしまった女どうやって危機を回避しましょうかってことは警察官とナミネってことかってことですーじゃあ相手を誰にしますかえたたえちゃん絶対下手だよだ警察官<笑>いいあの絶対心ちゃんとかの方がいいと思うけどいい<笑> 二人いるるわわじゃゃああ、うん、私パトカーや後輩、うん、わかりましたじゃあキナミちゃんの聞き回避術スタート、うんうんうん、<笑>あちょっとその今、うん あ, あ, うん、あの、はい、ちょっと今、はい、怪しい人というかあの、はいはい、いろいろ街中の人に声をかけているんだけれども、えー、お後後輩後輩パトカー、はい、の主張が強くてちょっと。あの いカバンのの見ななんで私何にもたたただ歩いてただ歩けえらちょっとりあえず待って私<笑><笑><笑>ちょっと 私, っと あ, 私あの。 所属のえあの響、ー、き<笑>プロ所属の<笑>大丈夫なの知りませ ん, んあちょっとじゃあフルネームの方をお願いしてみるかなきなみきなみですきなみきなみって言うんですかあちょっとちょっとじゃあパス あ, あのパッドカーの中のあのパッドでちょっと調べてみるちょ待って待って私人より多く税金払ってるから本当に許して<笑>あなたたち私の税金がないと今だけないでしょ<笑> あの名前はあるけど、うん、えっ、ー、とエキストラとかで結構出てる感じの そ, そんなことおまえかばんなかみは見せろいやだよ私、私の商売道具絶対見せらんない<笑><笑>えじゃあ何が入ってるかいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや い, <笑>いや い, い、ねね、やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいパンツいやいやいやいやいやいやいやいや 見せられるだろうやだそんななんいやあの女性警官も近くにいるから、ね、じゃあそっちにちょっと確認してもらおうかだパンツもうやだパンツだけあげるよじゃあえパンツだあパンツだけあげるからもう私急いでるからパンツだけあげるから や, やばい な, <笑>いなばいちょっとこいつパトーカーやめよう<笑><笑> 失敗で<笑>マジでやべえ女だっ た, った<笑>パンツあげるからって<笑>なんなんなの<笑>どうやったらそこに着地ができるのかわざしてわかんたよ<笑>、うん、すげえよ<笑>さっき3種類あるから<笑>